皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月22日、ツール福引きの新しい商品アイテムとして、ベリアルカプセルが発表されました。イオナズン使うところがとてもポイント高いです。これはぜひともゲットしたいところですね。とは言っても、私はマイタウンメダルを必死に集めているところなので、いい感じのところでバザーで買おうと思います。 なんていう、場面転換アイキャッチを作るテストですが、どんな感じですかね。あとはこんなのとか。長さ的にはこれくらいがちょうどいい感じですかね。今後気が向いたら適当に差し込んでいこうと思います。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。